えっと法人第三期2016年度から6年間の施設長を務めております藤山でございます。あのまあ、先ほど藤井の方からあのまあ、ロイスターどういうものであってその中の BS の施設のまあ、立ち位置というのはほぼおさらいをしていただきましたので、私はもうちょっとこの間何を考えながらえっとどういうことをしていってなおかつ、えー、第4期に向けて。 どういうふうに考えているかということ、まあそれのバックグラウンドみたいなものをご紹介したいと思います。でですね、これがあの現在の DS、まあ、DSDS と言いますけれども、データサイエンス共同利用基盤施設のまあアウトラインでございます。で、現在、ここにありますように、えっと、センターがですね、ライフサイエンス統合データベースセンターから自分が公文データ共同利用センター、さらに えっと、グリーンの、えー、データ共有支援事業、それから、えー、っとデータ解析支援事業をやる2つのセンター、それに、えー、っと全体を推進するデータサイエンス推進室というまあこの組織から出来上がっております。で、まあ、これ、いきなり出来上がったわけではありませんので、あのまあ、これは第3期からの活動でございますが、まあ、ロイス自身はですね、2 0 1 0年 2004年からあの出来上がった組織でございますが、あのまあ、法人の第1期、第2期において、じゃあ、あのまあ、4つの研究所が集まって、どういう新しいことをやるか、まあ、そういうことを考えながら、あの まあ、主にここにいくつかがありましたけれども、えー、と新療機融合研究センターというのを立ち上げ、さらにリサーチコモンズ事業というのを立ち上げて、第1期、第2期の活動をしてまいりました。えー、とここから4、5枚のスライドはです、ね、あのミズ推進室長にいただいたスライドでございまして、で後ほど の, あのポスター発表の方でより細かいあの、詳細な発表があると思いますので、あの私の方からは簡単にあの経過を紹介させていただきますが、 あのまあ、基本になったことは4つの研究所あの、統計数理研究所、遺伝学研究所、局地研究所、情報学研究所が集まりましたので、まあ、それら の, あの研究所4つを集めて、ですねどういう新しいことができるか。 それを基構として の, あの基本戦略と考えて、えっと、動いてまいりました。そ の, あの、まあ、具体的な動きが診療機融合研究センターであり、えっと、診療機融合研究センターな か, からさらにリサーチコモーズ事業という形にあの発展していったわけでございます。で、この過程でですね、えっと、ここにライフサイエンス統合データベースセンターというのがありますが、あのこれ現在は、えっと、データサイエンス共同入機関施設 の, あの中学となって活動していただいておりますが、これはかなり早い時期。 平成19年度からこれは主に内閣府の方 の, あの<笑>授業としてスタートし、で、飛行本部の中にあの、まあ、おいて活動してきたものでございます。で、まあ、このような形でですね、まあ、融合研究をあの主にあのメインにしてみました。で、この間、まあ、結局、まあ、12年間活動してきたわけですけれども、あのまあ、大きく あの総括をしますと一つは大学共同利用機関としての成熟度が増大してきたんだと思います。まあ、それまではですね、まあ、法人化の前まではまそれぞれの個別の共同利用研究機関が発動してきたわけですけれども、改めて機構法人という形でですね、あの大きな枠の中であのそれぞれの研究所があの統合して活動する、まあさらにあの融合的な活動をするということで、あの新しい あの目が生ままれてきたんだと思いますでその中でですね、いろいろな、あのまあ、後ほどちょっと簡単に触れますけれども、あのまあ、学術社会なんか の, あの発展もございまして、まあ、主に当時の言葉としてはビッグデータを活用するとかですね、それから、まあ、新しいデータベースセンター、まあ、統合データベースというのを作っていきましょう。それから交換 の,、まあの方になりますと、 あのデータ駆動型サイエンス、データサイエンスを推進していくという、こういう動きがあの第1期、第2期を通じて、徐々にあの醸成されていったように思います。で、まあ、そのようなバックグラウンドで、じゃあ第3期、2016年度から始まりまして、第3期で新しく、まあ、データサイエンス共同利用基盤施設の<笑>機構の中に設置いたしました。 これは、あの、先ほど気候庁からもお話があったとこでございますが、あの、まあ、大きく二つに分けまして、まあ、データサイエンスの支援系、それからデータ共有の支援系、それから解析の支援系、この二つの大きな柱を立てて、で、それぞれの四つの研究所から、あの、まあ、それにふさわしい研究者の方に出ていただく、で、ま、出てきたというか、まあ、県務で、えっ、ー、と、こちらの方に移籍をしていただく。 それから、ライフサイエンス等のデータベースについては、こちらの方に移管していただくということで、あの、まあ、大きくですね、データ駆動型サイエンスの推進ということ、それから、大学等の多様な分野の研究者に対して、データベースの、大規模データの共有、データ解析の新事業、さらに人材育成を行って、ワークミンの大学等の企業業化に貢献する。まあ、これをですね、あの、第三期の大きな、あの、計画として、あの、 活動してきたわけ で, ございますであの、これがですね、2016年度発足当初 の, あのスタイルでございます。まあ、あのまあ、運営会議推進しがございますが、まあ、発足した当時は、えー、とライフサイエンス統合データベースセンターがございまして、それから、えー、社会データ構造化センターというのがございました。ここにある極意環境センターと人文学コープレータセンターは2017年度からの発足です、ね。 それからゲノムデータ解析支援センターは当初からございましたが、えー、と発足時はですねここにデータ融合計算支援プロジェクトというのがございますが、これは後期になりまして、データ同化の研究センターとしてこちらの方に移ってきています。で、あのまあ、主な目的、主な目的というか、一言で言いますと、大学におけるデータ駆動型確術研究力の強化。 そのための共同利用推進事業を行うというのがこの我々の施設の大きな目標でございます。で、1、まあ、つはですねあの、データサイエンス推進のための基盤構築、それから研究支援を行います。これは各センターがあのそれぞれの得意とする分野をあのバックグラウンドでして、まあ、大学の研究者の方々、もしくはあのコミュニティと連携をしながら、 まあ、大量大規模データの活用、それからいろいろなシミュレーション、まあ、こういうことをあの主な活動の内容として進めてきております。それからもう一つはですね、既存分野を超えた知識点や反感これはあのデータサイエンスという、まあ、データフロー型研究という、まああのまあ、ここにエカノニックビッグデータというの書きましたけれども、まあ、こういうデータというのを基準にしますとあの、ある意味ではコミュニティ、もしくは分野の枠を超えることが 比較的簡単、まあ、楽にできますので、まあ、壁が下がってきますので、まあ、その壁を下げた上で新しい分野を創設するというのを推進していこうと。で、えー、とここにですね、まあ、データサイエンスであり、オープンサイエンスであり、気候全体としてはさらに、まあ、オープンサイエンスの方は、これコミュニティ自身 の, あの考えというのもかなりあるんですけれども、まあ、こういう全体の動きをあのプッシュしていこうという、まあ、こういうあの推進を あの事業の推進をしてままいりましたで、まあ、次第にですね、これは2000、えっとまあ、2016年、これ当初でございますが、現在はあの先ほど1万目お見せしましたように、前センターの設置は、まあ、当初計画をしていた前センターの設置は変えましたちょうど今ですね、あの昨年度、えっと、今年度をかけて、まあ、第4次のステージを検討しているところです。 でこれについてはまた後ほどあの少し簡単に触れたいと思います。で、ここまでがですね、だいあ の, あのデータサイエンス共同利用機能施設はどのような形で動いてきて、そのように、ロイスの中で、まあ、どのような位置づけであったかということもあの概略でございます。で、次にですね、あのじゃ あ, あの、気候全体、ロイス全体としてはどういうことを動いてきたかということを少し別の視点からあの考えていきたいと思います。 これは、あの、情報システム研究機構では、気候シンポジウム、まあ、情報システムというタイトルをつけた気候シンポジウムをですね、これは発足当初からずっと続けてきております。まあ、2005年度が1回目ですが、まあ、今年度、2021年の地球規模課題に臨むデータサイエンスということで、まあ、これ見ていただくとですね、まあ、キーワードとしては情報とシステムということがあり、データベースということがあり、えー、さらにですね、<笑> まあ、情報ビッグデータ革命ということもございましたし、さらにオープンサイエンス、データサイエンスという、まあ、データサイエンスというのを一つのキーワードにして、あのまあ、情報指導システム研究機構の社会発信を行ってきたところでございます。で、このうちですね、あのこれは一つだけ例を示しますが、2012年に、まあ、生命科学のビッグデータ革命、仮想から現実性ということ、これはあのたまたま私がお世話したものですから、あの少し紹介したいと思います。 であの生命科学のビブレータ革命で、これ2012年に行いました。でまあ、生命科学というのを言うと、まあ、なんとなく格好がいいんですが、これ、生物学というのは非常に古い学問でございまして、まあ、古くは博物学に端を発するようなですね、まあ、18世紀、19世紀ぐらいに端を発するような非常に古い学問でございます。で、まあ、その分野がですね、 あのまあ、一つの大きな契機は、まあ、私自身のバックグラウンドでもある、まあ、ジェネティクスではあるんですが、まあ、19世紀の末にあの、まあ、メンデルという、まあ、高等学校でお習いになったかもしれませんがあの、まあ、遺伝という現象はあのいろいろな数を計測することによって実際の生命現象が分かってくる、まあ、こういうことがあのスタートになってきました。で ここにですね、まあ、1960年ぐらいから、分子生物学という、新しい分野が入ってきまして、まあ、これまでの生物学というのは、どちらかというと、博物学的に、比較的生き物を外から眺めて記述するというようなことが多かったのですが、まあ、それをさらに、あの、細胞なりですね、分子のレベルで物を考えるという、まあ、そういう分野が発展してきました。それがさらに大きく、まあ、データサイエンスという形で加速してきましたのが、 あの若干手前味噌の話をさせていただきますが、まあ、原文科学だと思っていますでこれはですね、あのこれ当時2004年頃によく使っていたスライドなんですけれども、あのまあ、こういう技術がですねあの、まあ、科学を発展させる。まあ、例えば、あのこれ望遠鏡なんですが、まあ、望遠鏡の発電によって天文学が発展させる。まあ顕微鏡の発 これ全部19世紀の話ですけれども、細胞生物学が発表している。で、これは放射線ですけれども、それによってラジオロジー、放射線学が始まり、それからここにありますのは、もうとても古いんですけれども、あの俗に言う DNA シークリンスでございまして、新しいジェノミクスという名前でついて学問が、まあ、主に<笑>まあ言葉として定着をしたのは2004年か2005年頃ですけれども、新しい分野が発行してきたと思います。 で、実際のデータ量はですね、あのとてもこういう先行的な分野に比べると、特に少なくてですね、これ例えば天文学ですと、これ2002年のデータが恐縮なんですがあの、スバル望遠鏡の出力データ量というのは、これ大体一晩で 55GB。で、まあ、1年かけますと、まあ、そのまま黙って立ちますと、2 0イトぐらいのデータ量が溜まってくる。まあこういう非常に まあ、当時からすでにデータサイエンスのデータ量の爆発を起ていた分野でございます。で、まあ、2012年頃何が話題になってきたかといいますと、まああのまあ、データ量が非常に増えていくので、どこかでデータ爆発を起き、あのあのまあ、データの海に沈没していって、まあ、とても似合わないですが、あのまあ、データのハンドリングができなくなるんじゃないかというような話があの2012年後で盛んに行われていました。 でまあ、これがですね、まあ、例えばネイチャーとサイエンスの特集、2008年ぐらいの特集になったのは、まあ、こういうビッグデータ時代が始まるんです。これ2008年ぐらいですから、ま, あ、まだデータがたくさん溜まっていて、それをどうしよう。で、まあ、科学としては一生懸命データを集めるということが非常に大きなあのトレンドになっていた時代なのかですが、まあ、サイエンス、それからネイチャーでそれぞれあの、まあ、どこかであのデータ爆発が起きて。 まあ、我々は到底ハンドリングできなくなるんじゃないかというような心配をしていた時代にございました。まだこの頃はですね、あの今、Amazon のクラウドとかですね、そういうクラウドなんかなかった時代の話ですので、あのまあ、こういう、今、まあ、としてみれば、まあ、ナイーブだったような気もしますが、それでもかなり落ち着いた話なったと思います。で、まあ、このようなバックグラウンドがありましてですね、じゃあ、もう一度、もう一方ぐらい、 あの手前味噌の話をさせていただきます私自身のバックグラウンドはゲノム科学でございます。で、まあ、これ、ゲノムの世界のテクノロジーの話で、これ、右の方にありますのが、えっと、これは DNA 飼ンサーといって、最近では新聞にも出てきますが、あのまあ、ゲノムの DNA の入配列を決めていく装置でございます。まあ、1977年頃に、あのまあ、ゲノムの DNA の配列を読むことがやっとできるようになりました。 でこの頃からですね、g、まあ、年、2 0、まあ、大体、まあ、30年ぐらい経っているわけですけれども、この間にですね、まあ、新しい装置がいろいろ出てまいりまして、ちょうど2005年、この頃から、えーっとまあ、最近はもう新型シークエンスだと言いませんけれども、全く新しい原理による d a シークエンシング技術が始まり、DNA 量が爆発に増えていくいことになりました。 現在、例えばの話題になっておるのは COVID-19 ですね、新型コロナウイルスですが、えー、とこれ見ていただきますと、2004年に人、えー、ゲームの全配列が決まったということになっています。人ゲームの全配列はだいたい 3×10 の9乗延期でございますが、あのまあ、これ、一生懸命15年から決めたんですが、今はこれは2、3日までは1日からそこらに出てくるような時代ですが、あの コロナウイルス自身の大きさは3万円機しかございませんので、まあ、計算上はものの数分もあれば、あのウイルス、このゲームが決まるという時代になってきています。で、じゃあ、このような大規模データをもとにしてですね、じゃあ、生物学者、ゲノム生物学者は何をしたかというと、まあ、こんなことをやっておりました。これ、私が最後に真面目に書いた論文なんですけれども、えっ、ー、とですね、これは何をしたかというと、えっ、ー、と、まあ、せっかくなので、あの 紹介させていただきますが、これはチンパンジーを使いまして、親から子どもにゲノムが移るときに、じゃあどのくらい変化をするか。あの現在話題になっておりますあの、新型コロナウイルスがどんどんどんどん今オミクロン型とかなんとかいって、アップ間に変異しているという話がございますが、あのまあ、こういう高等動物では、ですねあの変異をあのかなりあの正確に修復をして、えっと、次世代につないでいくという機構がございます。 それでもなおかつ、じゃあどの程度の被害が起きるかというのを決めたのが、まあ、実際に実測をしてですね、決めたのがこのものです。まあ、それまでは到底こんなことはできなかったんですが、あのまあ、実際に使ったのはチンパンジーの2世代です、えーと。これがお父さんで、こちらがお母さん、これが子供です。でまあ、詳しい方はこれは霊長類研究所にチンパンジーだというのはわかるんですけども、あのまあ、この親子ですね。で ゲノムをとにかく DNA をいただきまして、大量のゲノムを決めます。で、たい決めるのはですね、たいゲノムサイズの100倍以上を決めておりますので、えー、と 3×10 の9乗ですから、ここで決めたのが 3×10 の11乗延期。まあ、そのくらいの数を、まあ、この時には半年くらいから決きました。で、これだけ大量のデータを決めて何をしたかといいますと、一生懸命、ここから先は全部計算機が、それからいわゆるバイオブインフォマティクスという方々が仕事をするんですが、 探したことはですね、これが父親です。これが母親で、これが子供と思ってください。そうしますとここに、子供のところに車がありますが、探したものはお父さんにはなく、お母さんにはなく、なおかつ子供に出てきた人の数を探すと。まあ、こういうことを一生懸命探しています。もちろんいろんなあの配列のようなもありますので、あのまあ、そういうエラー判定なんかは全部やった上で、えー、っと頑張って探しますと、大体、 答えだけで言いますと、えー、と親から子供に一世代考えたところで、大体三十35箇所の変異になることが分かりました。したがってです、ね、えーとまあ、ほとんどこれが父親由来だとったのびっくりだったんですけれども、まあ、大体えっ、ー、と延期あたり、ジェネレーションあたり 1.5×10 のマイナス84、このくらいの変異が、えー、と延々と起き て, きているということになります。 コロン率はほとんど変わりませんので、まあ、ずっとあの年が経つにつれて、えー、と我々の体には変異が蓄積していくい。で今の COVID-19 の場合には、ここの変異率がもっとはるかに高いと思われますので、高いと思われるのと、それからジェネレーションタイムもっと短いので、もあのまあご存知のように急速な影響で変化をしていくということがあであので、まあ、新型コロナウイルスについても全く同じような考え方で変異率を計算することができまして、 まあ、実際にいろんなところでやられていると思いますが、まあ、あの技術の進歩のかげでまあ比較的早い時間でするううことができるようになっています。でまあ、こういうことをやってきておりました。でこれがちょうど2004、まあ、年ぐらいから2016年ぐらい前ですかね、ちょうど第2次 の, あの終わりぐらいにかけての時とですで。じゃあその間にです、ね、情報システム研究機構で、まあ、どのようなデータサイエンス活動の出があって、 あるかということのご紹介をしたいと思います。えー、ま あ, あのデータサイエンスというのは、まあ、これ我々のところはデータサイエンス共同利用基盤施設という格好であのまあ特出していただいておりますけれども、あの別に我々のところだけでやっているわけではなくて、あのロイスを構成する4つの研究者のすべてで、あのあらゆるタイプの データサイエンス、もしくはデータ駆動科学の、えっと、活動がございます。まあ、これ、マトリックスに書いてあるんですが、まあ、代表的なものがありました。まあ、どの研究者でもやっているということで、まあ、ロイス全体で、まあ、データサイエンスの活動が行われているということでございます。これをですねあの、じゃあ研究者レベルに落とし込んで、でまあ、どんなところで活動しているかというのを見たのがこちらでございます。これ、可変採択課題というのをちょっと調べてみました。これは2018年から2021年までの、えっと<笑> えー、と気候に所属する研究者が、じゃあどういうところで可研究をいただいてきているかというところをあの、まあちょっと検索をした結果でございます。で、これグリーンが、えっと、あこっちから行きましょうかね。で、まあ、この辺りがいわゆる情報科学という分野なんですけれども、この辺りに凍結、えー、する研究者の研究者の先生方、それから、えー、と情報系の先生方があの、まあ、かなり多いということが分かると思います。それから えーとですね、このブルーが極地研なんですけれども、極、まあ、地 研, の研究者の方々は、まあ、環境解析であるとか地球惑星の辺りを分野として活動されている、それから遺伝系の先生方は分セ生物という分野を、まあ、中心に活動されていることで、まああの、ピークはあるんですけれども、あのまあ、こういうある意味では各研究所も怖いなとものがあると同時に、まあ、こういうところにいろいろパラパラといろんな色があると思いますがあの、非常に広い分野で活動されていることが分かると思います。 でこれはあのロイスの例なんですが、じゃあ、あのまあ、この間ですね、あのまあ、データ科学というのがどのくらいあの 研, 究研究者の中に浸透していったかというのを見てみました。でこれは同じく課験費の採択課題、でこの中で、まあ、ちょっと検索の仕様はなかなか難しいんですが、まあ、データという言葉を使われている課題。 研究課題名、もしくはキーワードの中に、な、ま、ん、あ、とかデータとかですね、まあ、データ解析とか、データ分析とか、まあ、そういう関連用語が出現する頻度を測ってみたものでございます。で、えー、と2003年とそれから2021年の比較をしました。2003年というのはちょうど、えー、情報システム研究機関が出来上がる1年前です。ですから、まあ、これは2002年のあたりに研究計画を出した方が、可、ま、研、あ、費としてグランドされた方が、じゃあどういう。 あのデータ関連の用語を使っていたかということは、これであの出てきますで。同じことを2021年についてもやりました。まあ、そうしますとですね、まあ、多いのは例えばデータベース、なんとかデータベースがデータベースをなんとかするというやはり非常に多いです。が、まあ、例えばまあデータ分析、データ解析だったですねあの、ビッグデータがなんとか、まあ、こういういろんな用語でデータ関連の言葉が出てきますが、 あの面白かったのは、ですね、まあ、例えばここにビッグデータというのがございますが、えーと、2003年でビッグデータという用語は実は可見費されたからなんか出てきません。同じく、例えばですね、まあ、データどうとか、ですねデータサイエンス、データ科学とか、まあ、これもです、ね、2003年の可見費に出てこない新しい単語です。ですから、まあ、こういう新しい分野が、まあ、この20年ぐらいをかけて、まあ、18年かな。 まあ、このくらいの時間をかけてあの逆にあの増えていったという状況でございます。まあ、オープンサイエンスも2003年頃は何もなかったですし、まあ、データ活用というのもなかったというです。まあ、このようにしてですね、まあ、我々の<笑>まあ情報システム機構の活動がどうとかこうとかということではございませんが、社会全体の風潮として、まあ、データをハンドリングする科学に対するあの まあ、考え方がかなり変わってきたというのはお分かりになるかと思います。まあ、最多課題数自身はですね、まあ、2万件が、えーっとまあ、3万件ぐらいになったんですが、まあ、キーワード、まあ、データとかを含むキーワードの要望は23600で、これが700ですから、そんなに量的には変わらないですが、質が変わっているということがお分かりになるかと思います、ね。で、このようにまあ社会が変わりました。で、まあ、このような状況を踏まえてですね、じゃあ我々、 じゃあ第4期、来年から何をするか、来年以降何をするかというのがこのスライドでございます。これは後ほどどこかで別の発表出てくるかもしれませんが、次年度、令和4年度には次世代データサイエンス研究教育組織の新規設置による大学協力用システムの戦略的行まあこういうタイトルで新しい組織を作っていこうとしています。であの 狙いはですね、まあ、こういう新しい融合的な研究拠点を作っていきます。まあ、これは統計する研究所との共同、それからこちらの方は、えー、人間文化研究機構さんとの共同で、まあ、例えば日本文化研究ハとかですね、それから遺伝研さんとの共同でバイオデータ研究拠点を作りましょうとか、まあ、こういう新しいあの融合的な研究拠点を作っていきたいということ、それからもう一つは、やはりデータサイエンスの人材育成プログラム。 この2つを強化していくという、まあ、この2つを主にあの掲げて、あの<笑>第4期の計画を立案してきました。で、まあ、もう時間が過ぎてますんで、簡単に済ませますが、まあ、このような、えー、ロードマップを作っておりまして、えーまあ、新しいあの融合的な拠点を作り、なおかつデータサイエンス関連の人材育成に注力をします。 でまあ、実際にどういうインパクトがあの期待できるかといいますと、一つは教育育成ですね。人材の教育成分があのできるようになります。まあ、やります。それから、まあ、新しい研究ファを作ります。でまあ、例えば、あのまあ、どういうアウトプットが期待できるかというと、まあ、これあの、感染症のリスク低減の国力、まあ、これ、ポストコロナ社会に対するストラックでやりますとか。 それから、あの、先のお話をしました、日本文化ビデオだけに基本では、新聞や創生、地方創生、まあ、教育科学ということで、まあ、これは、え、いわゆる人文科学と情報科学の融合による新しい分野を作っている。まあ、こういう、あの、試みでございます。で、まあ、これは人材育成で、これは、あの、後ほど、あの、椿先生のほかご紹介があると思いますが、まあ、我々が目指すのは、こういう高段なところの人材育成を目指すということでございます。で、これはですね、 第三期が始まった頃はあはデータサイエンティスがいない、データ結びの専門家がいないということは非常に騒がれましたが、まあ、おそらく計算、まあ、科学など AI などがあのこう発達してきますと、まあ、そういう需要は緩和してくると思われます。があの依然としてやはり高度な人材を はあの作らないといけませんし、さらに言いますと、その高度な人材を育成するような人々は作っていく必要があります。そういうことを目指して、あの我々は今後活動していきたいと思います。で、まあ、最後ですが、これがあの昨年、あのまあ、この聞かれている方は研究者だけではなくて、あのいろんな方いらっしゃると思いますので、でこれはあの上司式校の新規採用職員の研修で私はお話をしたことでございます。 でまあ、データサイエンスはということで、まあ、研究だけではなくて、日常業務レベルで発生する問題です。まあ、あの日頃 の, あの、まあ、生活の中ですに発生する問題があるという。で、まあ、職員というか、まあ、社会人として、まあ、決まるべき基本の作法になっています、ねで。実際に使うデータは複雑になり、まあ、多様化は進んでおりますし、それから、まあ、そこで考えないといけないことは、まあ、データイコールという意味ではありません。 それからデータアスカイについては、どうい法的社会的な観点からの検討もしてください、ね、ということをお話ししました。で大事なことはですねあの、まあ、データ駆動型の社会活動、まあ、社会活動や行動原理そのものを、まあ、データということを頭に置き、まあ、データコンシャスに変化をしていくことが必要ですよというお話を し, しています、まあ。俗に EBPM とかですね、EDP とかって言われますけれども、基本にありますのはデータも通して考えましょうということで、 で単純にこれはですねあの、周辺環境をデジタル化すれば優れる問題なくて、やはり一人一人 の, あの考え方。で、そういうことを俯瞰できるようにするんですが、ね、望まれていうのを話をしました。で、これ、最後のスタイルでございますので、今あのお話をしましたようなあの、まあ、データをもとにして、まあ、きちんと考えましょうということは、実はずいぶん古く言われておりまして、あの先ほどあの遺伝学、まあ、19世紀に、まあ、メンデルさんから出てきて、まあ、実際に係数をして、 あ, のある意味ではデータカードの走りだったわけですが、まあ、こういうことを言われている人もございます。で、これですね、あの十分なデータを見ずに、まあまあ、エビデンスを得ずにあの判断をしてはいけない、まあるとか、そういうことをすると判断が間違えます。それから、まあ、これも大事なことなんですけれども、あの不十分なデータ、そういうことをもとにして、えっと、一番いけないのはですね、自分の考えに伸ばして、あの <笑>事実を不審曲げること。まあ、これはね。鈴と言ってもいいですし。まああの。ま、石黒の研究対象になるということですが、まあ、こういうことは言われております。で、これは別に新しいことではございません。で、実はこれは19世紀に出てきたまあ。こういうあの文献から拾ってきて、ことされでございまして、あのずいぶん昔から言われてるんですけど、まあ実際にデータが山ほど使えるようになって、大規模データが使えるようになって。まあ実際に現実化してきた問題。 はいあの時間過ぎましたが以上でございます。ありがとうございました。